どうも、関西クラクラクラブのコミです。えー、さて、本日はすごいちょっとね、あの凝った動画を、えー、撮っていきたいなというふうに思っているんですけども、えー、と何かというと、まあ、サムネにあった通りなんですけども、サイドカット特集と、ね、いうのをやっていきたいなというふうに思います。で、まあ、これね、そもそもサイドカットって何なのっていう方、も, うまあ、もしかしたら中にはいらっしゃるかもしれないんですが、まあ、そういう方はね、あのーまあ、冒頭少し説明もしますが、 過去私が出している、えー、サイドカットの動画っていうのをちょっとねこうご覧いただいたりあとはまあ他の YouTuber の方も紹介してると思うんでね、えー、サイドカットって調べればまあ い, いろいろ、えー、概念は出てくるというふうに思いますで、えー、今日はまあその概念も少し触れながら、えー、とどういう方法で、えー、サイドカットってやれるんだろうというその方法論のところ16個の方法をね、えー、今日は、えー、ご紹介したいというふうに思いますのでぜひね え最後までお付き合いいただければというふうに思います。で、早速いってみましょう。サイドカット、なんのかというと、えー、と例えばね、えー、とこれちょっと一回動画止めますけども、ここのギガテスラの角、ここにユニットを流し込みたい。今僕が持っているのは、テッカとボーラーですよね。こいつらを流し込みたいって言った場合に、ここと、ここを全部こう壊してしまって、 ここにユニットを集めるような、えー、形を作るこれがサイドカットですなので中心部分、まあ、ここに入るための両サイド、まあ、こことここをカットする、まあ、だから、えー、両サイドをカットするからサイドカットっていうんですね、まあ、これが基本的な概念なんですけども早速、えー、見ていきたいのはどういう方法があるかここ重要ですよねいってみたいというふうに思いますまず1個目超基本ですウィザードを使ったサイドカット 見てもらいたいといい う, うに思いますすこれですねウィザードがこ こ, こう全然ダメージ食らわずにポンポンポンポンこうやって施設をカットしてますよねこうすることによってさっき言っていたここの深くにニットがこう流し込むことができるような格好を作れているのが分かるでしょうかこういうふうにですね出したニットがこっちにそれないようにするために今ウィザードを使ってこの辺っていうのをカットしたわけですねまずこれが1個目サイドカットの方法です ででは2つ目の動画行ってみましょうこれですねガーゴイルを使ったガイド、えー、サイドカット、えー、これもね結構あのお得です、なんでかっていうとこの迫撃砲があるので、えー、とウィザードなんかを使っちゃうと迫撃砲に落とされちゃったりするんですよねなんで、えー、そうしないためにこうやってガーゴイルを使ってここをこう、えー、サイドカットしていますねこういう手っていうのは結構ね、ねユニットの無駄遣いっていうのをしないようなうんと方の方法として非常に重要です。 あの陸の、ね、防衛がいっぱいあるのに無理やりウィザードをいっぱい出すとかガーゴイルでカットできるのにペッカ使っちゃうとか、まあ、そういうふうなことを、ね、やっぱするとコストがすごくもったいなくなりますので、ね、今の、えー、形のように、えー、ガーゴイルとかを使ってカットできるんだったらウィザードを無理に使わずにガーゴイルという方法がいいですねさあどんどんいきましょう続いてはボーラーです えー、一番最初、ウィザードを使ったサイドカットをご紹介しましたけどもこうやって代わりにボーラーを使うっていう手もありますね何がいいかっていうと今、ボーラーが、えー、とアーミーキャンプ2個いっぺんにこう破壊してますよねこういう効果が期待できるんですよ今これも、えー、と奥にあるこの金山までダメージが届いてるじゃないですかで例えばこういうとこに迫撃砲なんかがあった場合、えー、とこれね、えー、とギリギリ大砲の射程が当たらないからここの、まあ、今回、ね、この方やってませんけども ここのね、えー、と呪文工場にギリギリこう、えー、とボーラーを当ててあげることによってこここね当てててあげることによってバウンド攻撃でなんとこの迫撃砲まで一緒に壊しちゃうことができるというような、ね、今これダメージ入ってますよね、この金山を攻撃しながらねこういう格好で、えー、と防衛施設まで簡単にボーラーを使って奥の、ね、防衛施設まで壊せちゃうっていうメリットがあります。まあ、当然ながらボーラーラは 体力少ないのであんまり単体でダメージ食らっちゃう場所には使えないんですけども、まあ、これウィザードと同じですよねダメージ受けない場所であれば、まあ、こんな風にすごい大活躍するということですねこれぜひあの覚えておいてもらえるといいんじゃないかなというふうに思います、はいえー、続いてはダメージを受けちゃうところでどうしてもカットしたいっていう場合にはゴレとかジャイなんかをね使ってターゲットを集めながらカットしていくという方法があります で今見てほしいのはこの1次2次面のこの辺ですねこれをどういう風にカットするのかを見ていってほしいんですけどもまずこうジャイとかゴレでこうターゲットを集めて後ろから季節を壊すユニットを出していきます今回はこうネクロを使ってますね、まあ、ネクロを使った理由はゴレとか、まあ、ここにウィザードなんかを使っちゃうとゴレやジャイがやられた瞬間に全部あのユニットが、ね、特定なくなっちゃいますのでウィザードはすぐやられちゃうんでね ネクロを使うことによってこう、えー、とゴリアジャイがやられた後もスケルトンによってこう、ね、ネクロ本体が延命するサイドカットを単なる使い捨てで終わらせないような形に、ね、するためにこのカンさんはネクロを使ったんじゃないかなとい う, ふうに思いますね、まあ、こうすることによってしっかり中心部にユニットが流れ込むという格好が出来上がるわけですね、はい、お次は空の、えー、サイドカットの主役とも言っていいユニットですねこれライドラスったカット 見ていいいきたいと思いますこいつの特徴は何といっても本体が体力を持っているので、えー、なかなかカットユニットとしてやられないことさらにはこの壁の1層中の方までこういう風にねチェーンライトニングで削りを入れていくことができますで、えっと、チェーンライトニングっていうのは、えっと、1マス離れた施設だったら、えー、合計最大5個までこうガガガガッと、ね、こう今、チェーンが光がつながってますよねこんな風に、えー、破壊をしていきますので完全に今 この、えー、っと11時、えー、12時方面、ここですね破壊しきってユニットが迷わず、ねえー、ギガテスターの方向に入っていくようなルートができ上がりましたこういうような、えー、サイドカットができるのでパンホール12にとか11においては、えー、ライダラを使ったカット、本当に優秀なんでね、えー、これは覚えておくもう必須スキルなんじゃないかなと思います。 ははいでは次見ていきましょう次はライドラを2体使ったカットです、えー、こんな風にねえっ、ー、とバルーンを最初出してからライドラを使っていきますでこのバルーンを出す意味っていうのはあの黒いホーミングバグがあった場合結構、ね、ライドラ削られるんでまずは、えー、しっかりねホーミングがないかどうか、えー、チェックしてから出すということあともう1個はちょっと今ね説明が遅れちゃったんですけど、えー、これてつさん、えー、ライドラを当てる場所をね今こことここにしてました。 これ何でかっていうと、ここにあったのがエリクサー、えー、タンクなんですね、これですね、ねこれこれですこいすが体力当然高いじゃないですか、なかなか壊れない、なので、ここにライドラを当てることによって、このタンクを起点にして、どんどんどんどんその周囲にチェーンライトニングをさしていくことができる、そうすると、えー、ライドラのねそのサイドカットのための破壊効果っていうのが抜群のに伸びます。 これを体力の低い弊社とか金山とかにやっちゃうと結構ね思ったほどライドラのカットがうまくいかないってことがありますのでもしカットした時に付近に金庫とかねダクエリのタンクとかそういうのがある場合にはそこに当てるっていうことも非常にお勧めいたします。 さあどどんどんいきましょう次は、えー、ライドラではなくベビドラを使った方法ですこれはタウンホール十でも使えるっていう意味で結構、あのー、汎用性があるかもしれませんねで、えー、とチェーンライトニングがないので奥深くまで、えー、削るっていうのはライドラに比べると少し苦手なんですけどもただベビドラってこう1体で出すとすごいね攻撃力が上がってこう紫に光ってるじゃないですかガンガンガンガンヒトを削ってくれますのでそうちょっとやそっとじゃもうやられないっていうことを考えると 非常に優秀なサイドカット要因だと思いますねでこうすることによってしっかりと今、食い火を入れようとしてますけどもこの突入部の周辺をきっちり削ることによって食い火をこの、ね、壁の中にこう誘導していくと、まあ、こんなふうな使い方ができますんで、あので、ー、ベビドラで十分なカットができるような場所であれば、あのー、必要以上に、ね、コストを使ってライドラを使うとかいう必要はありません、まあ、この辺はうまく、ね、使い分けてもらえたらというふうに思います。 さて次に見てほしいのがこちらですでと今の、ね、見てもらっている回路心ってやつなんですがこういうのの中心部分に、えー、ユニットを流し込もうと思った場合って結構苦労すると思うんですよねここのところに流し込もうと思った場合どうしても、まあ、突入をこうすると両サイドに逸れてしまいがちになりますよねこういう風になので、えー、とライドラを使ってまあカットはしていくんですがこの時に KK さんが、ねえー、やっているカットっていうのが まあ、ちょっと面白い方法なんでえこれもぜひ、ね、え見てもらえたらとい う, ふうに思うんですが結構ライドラ使って深く深くまでカットしていっていますよねで1体ライドラがやられてしまいましたがここからさらに、ね、こうライドラを追加していくわけですよこんな風うに、まあ、黒バルーンであーとバルーンでえ黒い、ねえー、とホミングを確認してからしっかりライドラ を, ライドラを出してでさらにライドラ追加していってますよねでこのの狙いいっていうのは 今この攻め込みたいこのまギガテスラがある中心部分の周りを真っ裸にしちゃおうということなんですね、わかるでしょうか、ほとんどもう何もないですよね、あのこの辺の領域に、ここですね、唯一、耐久砲がなんかちょこんとこう残っている、でこれめがけて一気にウォールバスターで壁を開きながら突き進んでいくんですね、まあ、これもサイドカットっちゃサイドカットですね、まあ見てもらって分かる通り、 今このバスターがいるところに対空砲があっただけであとみんな両脇なんもないですからねでこうすることによってど真ん中にユニットがまあ全部流れていく、まあ、こんな、ねえー、サイドカットっていう方法もありますあのー、必ずしもこういう方法だけではないんですけどもまあ、あの安全に中心部に攻め込みたいよ星にもどうしても取りたいよっていう場合にはこういうカットの仕方もあるっていうこともね、えー、ぜひまあ覚えておいてもらえると幅が広がるんじゃないかなとうう思います はいでは次の方法です。えっと今までまあソラユニットをいろいろ見てきましたけども、もう1個忘れちゃいけないのがこのボマーですね。ボマーを使ったサイドカット。まあ今回私が使っているこの6軸角って対空砲もなければシングルインフェルノもないんで、ボマーの活躍する場面ですよね。こういうところっていうのはボマーを入れることによってガンガンガンガンこう 施設をカットしてくれるんでね、えー、これから出す主力がこんな風にしっかりと中へ中へ入っていきますねまぁ、あ、一緒に壁壊しちゃうんであのその壊した壁にねユニットが流れ込んじゃうっていうまあ失敗はなきしもあらずなんですけどもまあそこら辺はあの相手のね防衛の配置が壁際に寄っている場合にはその壁も一緒に壊れちゃうんで、えー、逆にねユニットが壁伝えに進めなくなっちゃうリスクなんかも考えながらうまくやってもらえたらいいんじゃないかなっていうふうに思いますこんな方法もございます はい、えー、ここまではね空のカット見てきたんですけども今度は陸に行ってみたいとい う, ふうに思いますでさっきウィザードを使った方法とかボーラー使った方法でそれにジャイアントやね、えー、っとゴーレムを混ぜる方法を説明しましたが今回もう1個見てもらいたいのはこれですペッカーを使った方法ですね対空砲とかエアスイーパーがこうあって空ユニットではあんまり削れない場合っていうのはペッカーを使うっていう方法もありますでペッカーはダメージをこう吸収しながらどんどんどんどん 奥へ奥へと、ね、切り進んでいくのでそこにウこィザードなんかをつけてあげることによってこう、ね、壁の中までこうどんどんカットしながらユニットがそれないような格好を作る、まあ、そんなような機能が期待できます、まあ、ゴーレムってなかなかあの攻撃力が高いあ低いんでね、えー、と前に前に進む力は弱いんですがペッカにはそれがあるっていうことと、えー、防衛施設じゃなくてもペッカは壊せますんでね。ね、まあ、点からして、えー、とサイドカットには 非常にね単体で適したユニットってこととが言えると思います今、まあ、みたいにウィザードをつける、まあ、そんな応用方法もね非常に効果的なんでぜひ試してみてもらえたらというふうに思いますさて、えー、次のねサイドカットの方法っていうのはネクボウに関して見てもらいたいというふうに思いますで、えー、とネクロマンサー、えー、と冒頭の、えー、とサイドカットの紹介の時に えー、単体でね、えー、なかなか死なないユニットですよっていう話をしましたが当然、ネクロのスケルトンと、まあ、ネクロ本体の攻撃だけだとちょっとねカットをするには火力不足っていうことが言えると思いますでうまいこと混ぜ込めるのがボーラーなんですね、えー、と見ていてもらいたいのは6時側のとこなんですけどもそそろそろ出てきますあのー、まずジャイでタゲ取ってボーラーを当ててからすぐネクロ。 スケルトンを生成してこのスケルトンを縦にしながら後ろからボーラーがどんどんどんどんんこう、えー、施設を壊していってくれてますよね。この格好をスケ作っていく と,、えー、と攻撃と防御のバランスが非常にいいのであのー、スケルトンがねま縦、あ、になってくれている間にボーラーが施設を壊すっていう相乗効果が生まれてこんなふうに結構ね広い範囲を壊したにもかかわらず全然ネクロとボーラーがこうやられてませんよね。 こんな形であのすごくね単体でサイドカットを単体でというかまあチームを組んでサイドカットをするには適したメンバーなんで、まあ、この2つの組み合わせっていうのはねこれもぜひぜひを覚えておいてもらうと便利ですね、これまだ行きますよね、どこまで行くんでしょうね、このネクロとボーラーたちは本当に、まあ、途中からアーチャーが合流してますけどもまだネクトロが生きているっていう。 こんだけの範囲をカットしましたからね相当使える、あのー、コンビなんじゃないかということが、まあ、見てもらってわかるとい う, ふうに思いますのでぜひ、えー、お試しいただければと思います。 はい、えでは、ね、次はバーバリアンキングを使った、えー、サイドカットを見ていきたいとい う, ふうに思いますで、えー。先ほど見てもらったのがえネクボウを使ったカットだったんですけども、えー、彼らが苦手とする防衛施設は何かというとこういう迫撃砲ウィザードの塔、あとボムタワーだったり今ないけどマルチインフェルトタワーとかそういうやつですね。まあ、要するにあの範囲攻撃でいっぺんにスケルトンがやられちゃうような、えー、防衛施設っていうのはちょっと苦手です。で代わりにそこで どんなユニットが生きるかというこれ、本当にサイドカットに使うと強くってもうバキバキねこうテスラとかも出てきてますけどもなぎ倒してってくれてますでボムタワーとかウィストみたいな範囲攻撃っていうのは一発のダメージがそんなに大きくないですよねなので、えー、バーバリアンキングからすると全然大したことがないわけですよなので、えー、こういうふうに、ね、ガンガンガンガンと、ね、単体で進ん で, でフィストを発動すれば今みたいに一気に バーバリアンが出てきますんでね、まあ、見てもらって分かる通りこれだけのエリアっていうのを1人でもう全部カットしてくれるこれだけの、ね、破壊をする、まあ、このバーバリアンキングのサイドカット効果っていうのはぜひ、ねあのー、優秀なので使ってみてもらえたらすごさがわかるんじゃないかなっていう風に思いますはいえではね次は同じヒーロー同士ということで食い火を使ったカットを見ていきたいという風に思います。 今回のこの食い火の仕事っていうのは今、3地面から出てきましたけどもこの食い火が、えー、とここを全部こう、ね、カットしてくれることを期待しています。これのカットですね、当然この辺も含めてカットするんですけどもでそうなってくると突入させたいのはここなので間違ってもねな、えー、なんていうのかなこっちにまっすぐ進めたいペッカとかボーラーがこう反れないようなそんなルートを、ねえー、作れていることが分かると思います。 こういう格好でクイーンを歩かせていく と,、えー、と自然にその歩いていった道がサイドカットされた領域になってくるんですねなので結果的にこう、えー、とクイーンが歩 い, てきた歩いてきた方向にはユニットがそんなに回、まあ、っていながと若干ボールはそれてますけどあのそれずれにしっかり、ねえー、まっすぐまっすぐ向かわせたい方向に奥へ奥へとこうユニットが入っていくそんなような、えー、とパターンが出来上がるこれが、ねえー、クイヒーを使ったサイドカット 結構ねよく使う場面が多いと思うし、えー、クイーンとこう合流した後のボーラーやペッカとかねの伸び方がまた半端ないんですよヒーラーの恩恵を受けてなのでかなり優秀なサイドカットなのでこれはねぜひ皆さんあの使えてない方は使えるようになっておくと便利かなとい う, ふうに思いますえっとではもう1個ヒーローを使った、えー、サイドカットを見ていきましょう今度はねお出汁ですね。 えー、グランドウォーデンにヒーラーをつけるパターン。ま あ, あのグランドウォーデン別にヒーラーをつけなくても、今このエナジーサークルっていうね。光のエリアが、えー、示しているところが攻撃範囲になってくるんですが、結構広いんでね。あの今見てもらって分かる通りウィストなんかだと全然ダメージ受けずにこう削れちゃうんですよ。なんでグランドウォーデン単体でも強いんですけど。 もしダメージを受けそうな場合にはこうやってヒーラーをつけておくとね、えー、とウォーデンがやられないんでサイドカットの効果っていうのがねしっかり持続してこんな格好でユニットがしっかり中まで入っていくルートを作れるということになりますね。これも食い火ほどは対応されませんが結構便利な技なんでねこれから流行るかもしれませんし覚えておくといいんじゃないかなとうう思います。 さあえ本日のねサイドカット特集もいよいよ、ね、最終盤に入ってまいりました、ここからはねちょっと応用編です、少しね解説をしながらやっていきたいんですけども、次見てもらうのはウィザードを使ってからペッカーを使ったサイドカットっていうのを見てもらいます、えー、カットしたいのはこのエリアなんですね、この辺のエリアなんですけども、当然防衛施設が結構あるんで。 ペッカとかあー体力のあるユニットだったらまあ削れるもののウィザードじゃあ無理ですよねただじゃあペッカをね仮にこの辺にちょこんとこう出した場合どこに行くかわかんないですよねなので見てもらいたいのはペッカを使う前にウィザードを使ってペッカのルートを作ってから出すっていうねこのね2段サイドカットこれを見てもらいたいとい う, ふうに思いますさあでは行ってみましょう注目してもらいたいのはまず最初この12時側に出てくるねウィザードです このウィザードをしっかり出して、キャンプ、アーミーキャンプとかをこう破壊してから、ペッカをこの金山とかね、この突破兵器工場のところに当てていきます。そうすると、ペッカはもうこれどう考えたって、えー、とこっち側にこう反れないですよね、こういう風には。反れません。必ず、ペッカはこっち側にこう進んでいくのが分かると思います。これがね、今回、り太郎さんが狙ったサイドカットの効果です。ここうういうルートを作るととによっってしっかりとペッカが えー、主力部隊がこ、ね、のギガテスラに向かうための、えー、サイドカットの仕事を果たしてますねこんな格好でお見事ですよねもうこうなってくるといい仕事って感じですあとはあ、えー、と後から出したペッカーもしっかりこう壁の中に入っていってでギガテスラに向かっていくというルートが作れますね、まあ、結構ねペッカーを使ったサイドカットコストが高く感じるんですけどもそれ以上にユニットがそれちゃうと無駄死にしますんでね 無なじみをさせないために序盤でコストを使うというのが全然ありですなのでこういうような、ね、サイドカット本当に便利な技術なんでよくよく覚えておいてもらうと、えー、幅が広がっていいんじゃないかなとうう思います、はいえー、とでは、ね、続いて見ていきましょうこちらも応用編になります、えー、とよく見るこういうい、まあ、変形型のサザンクロスみたいな配置なんですけども厄介なのはこの壁の中のインフェルノタワーですよねこれを、ね、バルーンで壊すためのサイドカットっていうのを見ていきたいと思います まあ、要するに、えー、とこの今回は、ねえー、絵に描いた三次側のインフェルノタワーを、まあ、サイドカットのみも込めて壊したいんですけども、えー、そうするためにどういうことをやっていくのかこれをちょっと、ね、注目して見てもらえたらというふうふに思いますまずは、えー、バルーンと、えー、ベビドラを使って、えー、この水ィストをまず壊していきますね、まあ、これは、えー、次に出すバルーンで、ね、このインフェルノタワーを壊すんですけども そののためのカットになります。でこうやってえバルーンが必ずインフェルノタワーに向かうルートを作ってから大量にバルーンを出してヘイストの呪文を使って一気に加速させてインフェルノタワーを落としていくという格好ですねこういうカットの仕方もありますあの呪文を軽く織り交ぜるっていうのは、まあ、これもさっきのお話と同じでコストがちょっとかかるんですけども その後のね、ユニットの、まあ、乱れ具合っていうのを、帳消しに、まあ、乱れさせないようにすることができるって考えると、すごい便利なんでね、これはぜひぜひあの覚えてほしい技かなっていう風に思います。はい、ではえ、本日最後の動画になります。こちらですね。えっ、ー、と、今壊したいところっていうのが、この部分なんですね、ここ。なんですけども、残念ながら邪魔なアーチャートがここにいます。 でこういう場合、今円を描いたエリアっていうのをここですね、えー、カットする場合にどうしたらいいかっていうと、まあ、すごいこれも単純な話なんですけどねこんな風にですね最初、バルーンを当てちゃうんですねで壁とかそのエリアのギリギリ外だったらバルーン2体ぐらい当てれば大体壊せますので壊してからアーチャーを使うなりあと、この後私はね、えー、アーチャークイーン使ってこっちの方に、ね、こうにカットを入れながらクイーンを真ん中に進ませていったんですけども まあ、こんな風にねして、えー、やっていくと、まあ、特に問題なくですね、えー、とサイドカットが上手に出来上がるという風に思います、まあ、あの邪魔なものは壊してからカットするっいうことですねあのこういう二段構えのカットっていうのも本当に使う場面が多いので、えー、ご参考にしてもらえたらという風に思いますいかがだったでしょうかねあのもしこの中で皆さんあの使っているサイドカットでも、えー、こんな使い方があるんだだったりとか あとはまだ使ったことがないような、ね、カットの方法なんかがもしあって参考になるポイント見つけてもらえたんだったら本当に幸いかなとい う, ふうに思いますよろしければグッドボタンチャンネル登録そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたしますそれでは本日はこの辺りで失礼しますバイバイ